はい、えー、では次いて2曲目に参りたいと思います、えー、続いての曲は、えー、なんと青森県の総踊り曲で「青森の花飛んだりこんだり」という曲楽曲をお届けしたいと思います、えー、作詞と振りがとてもユニークな楽曲になっております、えー、ご覧ください「踊り子構え」 「いつからあると思ってすってはやになっておれよ She's good. She's 東響さんありがとうございました。